自身の性格は、中かぬなら、餌で釣り上げる、平野潮。平野が街を散策するロケの VTR を見ながら、岸優太、神宮寺優太、長瀬角、高橋山と山崎博成、アンタッチャブルが回答者になって、その発言や行動を予想するクイズ企画。今回は、静岡県で行う。 春風情公演前からロケをスタートさせた平野は、スタッフから誰が住んでいたかを問われると、片桐城司会、と回答。そこでイラストを見せられると、徳川家康、と正当にたどり着く。現在放送中の大河ドラマ、どうする家康、毎週日曜夜8時8時45分他 NHK。 総合放置で主演の家康役を松本潤が務めていることにスタッフが触れると平野はドラマの撮影中に隣のスタジオでうるいくんがこのどうする家康の撮影をしていてあったんですけど も, もすでに疲れてましたしょうと報告する。 そんな中、泣かぬならから、の後に続く、家康を表した句が何かを聞かれた平野は、自分が間違っているとわかりつつも、泣かぬなら、泣くまで歩こう、城下町、と答える。さらに、自分の性格を表すならと問われると、泣かぬなら、餌で釣り上げる、平野の仕様、と言い、待とうとか、泣かせようとかじゃないです。シンプルに、餌で釣る。 それが一番手っ取り早いですね。給料を与える、とぶっち焼ける。活発なサメを見て、ティアラ的な。沼津港深海水族館を訪問した平野は興味津々で館内を巡る。深海生物のダイオウグソクムシを発見すると、高校生の時かな、タブレットケースがこの子だったの、と明かすが、みんな気持ち悪いって、ちょっと距離を開けられた。 と振り返る。平野は深海生物の世話も体験。捕獲されたサメを写す作業を行う。俺が近づいた瞬間みんな活発じゃないと怯える平野だがスタッフから持って欲しいんじゃないと言われるとティアラ・キング・プリンスへのファン、マトなと好意的に受け止めようとする。だが暴れるサメに絶対ティアラじゃない。と腰が引けてしまう。 初めて騎士んを見た時にものすごい外派ねしてた。そんな中、表面に尖ったトゲを持つイガグリガニを目にした平野が、それを誰に例えたかが問題として出題される。高橋が騎士んと答えると、騎士は尖ってないもん、全く、と否定。しかし、高橋が JR 時代の騎士んと言い直すと、見事正解。平野は、 初めて騎士くんを見た時に髪型がものすごい外跳ねしてたと証言し今はアクセサリーをつけていない騎士だが当時はカラフルなビーズのアクセサリーをしていて今考えるとちょっとダサいんですけどと付け加えた次回のキングプリンスルは4月8 日, 日昼1時30分より放送予定米印高橋山の項は正しくははしごだか